皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月18日、近海50個の10倍バトルに挑戦できるようになっていましたので、美味しく回収しに参りました。これで15万ゴールドは、相当美味しいですね。さて、次ですが、かなり微妙です。これを10倍バトルにしても仕方がない予感がします。というわけで、これは1倍バトルでサクッと入れ替えるべきですね。 そして本日最後のバトルとなりました。これは美味しいですね。福引券10個が美味しいです。これを10倍バトルにすると99個になったはずなので参加券が溜まるまで保留します。次のバトルロードは10日後となります。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。